おさんイエイどうも、こんにちは、太蔵です。この間健康診断を受けまして、その結果が返ってきたんですけれども、脂質検査、コレステロール値が高めです。尿検査、尿酸値高めです。身体計測、軽度肥満。 <咳><咳>もういいですここまでに当たり前のようにメタボの判定が下されてしまっているわけですそしたらですね、職場の同僚に健康宅がいるわけですよこの彼がこう言いましたダイエットしたみたいらどうです ?1 ヶ月限定で YouTube のネタにもなりますよええー、男子はできないし食事系だと神さんに迷惑をかけちゃうからやだな 大さんは1日夕飯食食しか食べないんですよねそれを朝に変えてみたらどうですあと定期的に運動とかしてましたっけおう毎日腹筋腕立て100回ずつしてるからなフィジカルはいけそうなのでアブローラーを使ってみませんマジで腹筋割れますよえマジっすか とということで早速ダイエットに取り組もうと思うのですが1つ目おいら昼食代を浮かせてそれを飲み代に変えるために1日1食しかも夕飯しか食べないんだそれを昨日から1日1食朝食のみに変えることにしました2つおいらコーヒーを飲む時に結構砂糖を入れて飲んでしまう癖があるのまあ下がお子ちゃまなわけこれをやめます3つ目は前から就寝前のワークアウトと称して データルテたんだけど結構いけそうな感じゃあ。10回でや <音声>ね、ここで10回ワンチャットで、うん、1日5回ぐらいあんたがストは な, ないな<音声>今回の「サーマチュア6」登録いかがだったでしょうか内臓さんのダイエットが成功すると信じている方はぜひチャンネル登録をお願いします